紅葉寺とそれから紅葉樹も植えられてますかね。とても素敵な庭園でございます。あのちょっとビルから見るととても美しいんですよ。森がね、緑と一体となってですね目の前に広がっています。実はあのウォーターズ竹ワは左の方にございまして、で劇団式の建物が。 避難式でね、ええ、を見た後に、ぜひ、ウォーターズだけしか、新旗の方にもください。